はいどうもこみです。さて本日は関西クラクラクラブからお届けしたいというふうに思うんですけども、えー、今日はですね、ドラゴンとドラゴンライダーこれを見ていこうというふうに思います。もういろんな動画で結構こ の, あの組み合わせは紹介されていても最強だって歌われていると思うんでね、試したことがある方 も, もいらっしゃると思いますし、あのー、少し ね, ね、遅かったかなっていう気もするんですけども、まあ、今日は私が使い込んでみて、まあ、どういう形で使うのがあの効果的なのかなといったところをまあ自分なりにまとめていこうというふうに思っています。で、えっ、ー、と、これジョーカーさんを おっっしゃってたんじゃないかなと思うんですけど、あのこの組み合わせって あ, あの空版の、えー、とディガホグだっていう言い方をされてたかと思うで、ねで、まさにもうその通りだなと思っていて、あの組み合わせとしても、そのコンビネーションがまさにまディガホグだし、えー、とこの運用の仕方も結構ディガホグにやっぱり似てるんですよね。で、えー、とドバッと出すやり方っていうのもあの結構前回が取れちゃうのが、まあ、このユニットの特徴なんですけども、あの戦術というか。 ただやっぱり自分の場合、ドバッと出してもうまくいかないんでね、なかなか。<笑>なので、そこをどうやったらうまくいくのかっていう観点で、いろいろまあ、先駆刀してみた結果をですね、本日お話ししたいというふうに思います。で、えっと、まず早速ですね、1本目ちょっと見てもらいたいと思うんですが、こちらです。えっと、今ちょうどね、やっている対戦の中なんですけども、んと、これあの、明日ね、今日失敗もう1個混ぜていこうと思いますので、えっと、合計で4本動画、えっと、リプレイですね、見ていこうと思ってます。 やっぱ一番シンプルなのは、あのー、僕はやっぱ突撃艦のスパビズからやるパターンですかね。 まあ、こう、タウンホールが狙える場合っていうのは、タウンホールをこう、スパビズで落としてしまって、で、それと同時に周辺のカットをゴリゴリとこうやっちゃう感じですね。で、それができてしまうと、えっと、結構いい感じでドラゴンのルートができるので、真ん中らへんにこう、スパビズを落として、そこから、えっと、なんていうのかな、外周部分にかけたカットができるような配置っていうのは、すごくね、この戦術がやりやすいなというふうに思います。 これね、ちょっと、ね、えっと、パピーが邪魔だったんですけども、あの、この編成で、え、ちょっとまあ、話が取れますけどね、えっ、ー、と、こう、援軍を釣ってしまいかねない場合っていうのは、必ずアーチャーとポイズン持っていくといいですね。こんな感じで修理ができるので、便利です。で、え、ね、っと、この3時側ですね、こちらの方を、ベビードラゴンを使ってカットしていって、ドラゴンここです。ドラゴンを、ドラゴンとまあドラゴンライダーかな。こいつらを、 ドバッとここからこういう風に回していくって感じですね。まあ、キングクイーンはその、えー、外周側からこう歩かせていきつつ、えー、ロイヤルチャンピオンを9、ね、時方面から当てていく。まあ、このロイヤルチャンピオンはこっちではあっ て, ても良かったんですけども、ドラゴンたちの進行を見ながら、ね、考えようと思ってました。結構早めにババキンがやられちゃったんで、 ま、仕方なく、ね、えっと、ここで、えー、時方面の、えー、投石器のあたりに出してたって感じですね。本当はこの辺の迫撃砲とかね、この辺カットしとかないと、ディガホグと同じで、そのディガーって、その壁際の方をカットしないと流れちゃうし、あと、ホグライダーもそうですよね。壁際のこういう防衛カットしないと真ん中の方に集まっててくれないんで、 しっかりと外周部分はヒーローでカットするっていうのが大事ですね。で、こうすることによって、まあ、1匹ドラゴンを取れちゃいましたけども、あの、ある程度中心部分にこうまとまって入っていきました。で、ここでばらけるなと思ったんで、ばらけると こ, こまでトームを我慢しておいて、ばらけた後もトームの効果で一定の、えー、と戦果を上げられるように、まあ、仕組んだっていう感じですかね。まあ、仕組んだと言っても、まあ、なんていうのかな、あんまりなんかかっこいいトームになってた気はしないですけどね<笑>。まあ、でも、 こんな感じで相手のまあ防衛結構、対空砲まだ全然レベル、うんと最大レベルではなかったかななんですけど、こっちもね、ドラゴンレベル低いし、なんならえっとユニコーン工事中でいないんですけども、こんな感じで、しっかり と, えっと区画のカットをしてあげれば、ドラゴンたちが進行してくれるっていうのは、まあこのアタックからもわかるところかなというふうに思います。こんな感じで、時間もね、結構余るんですね。このパターンでいくと。 あの、しっかりと突撃艦のスパウィズパートで、えー、削りを入れておくことによって、ドラゴンたちとあと、えっ、ー、と、このドラゴンライダーが大量に生き残ってくれるので、中盤から終盤にかけての突破力が結構高いんですよね。のおかげで、まあ、時間的にこれどんなものだったかな、えっと、?2 分、そうか、えっと、30秒強、まあ、40秒弱ぐらいですね。はい、これぐらいでいけてしまいます。まあ、20秒間ぐらいのやっぱ余裕があるっていうのは、の少し気持ちの面で楽かなってとことですね。 ではえっ、ー、と次のパターン行ってみましょうこちらもですね、えー、序盤にカットをするパターンですね。ねこちら はい。では、こちらですね。見ていきたいと思うんですけども、プチ天才と言われるですね。ロイヤルチャンピオンに、このライトニングとクエイクを使って、で、ある一定の区画を削ってから、えっ、ー、と、攻めていくっていうパターンですね。今回狙ったのはこっち側です。この部分に、ロイヤルチャンピオンを当てていきながら、ホーミングシールも使って、この辺の防衛を全部こう壊していきます。で、えっ、ー、と、ドラゴンたちをここから出していくっていう感じですね。こんな風に出していく。で、キングとクイーンというね。はい。 で回収なんでしまずね、えー、ロイヤルチャンピオン、あのこれ使う場合の一つコツは、あんまり先打ちでクエイク打たないことですねあの。これやってしまうと、ロイヤルチャンピオンがですね、やっぱり、えー、とホビミングシールド投げるまでに少し時間がかかるじゃないですか。そこで、ダイクさんがターンホール14の場合、施設を回復しちゃうんで、クエイクライトニングの効果っていうのがあの半減しちゃうケースが多々あるんですね。なんで、もう先に打っておきたい気持ちももう山々あるんですけども、 あの、ロイジャーを出したら、クエイクをタップして、えー、打つタイミングを測っておいて、えー、クエイク、ホーミングシード、ラッティングボンボンみたいな感じで打っていくっていうのが、まあ、あの、外れはないのかなって思いますね。で、まあ、このカットはあまりよろしくなかったですね。これ、ベビドラで本当はこう狙ったんですけども、全然、あさっての方向にこいつ行ってくれちゃったもんなので、えっ、ー、と、少しカットが不十分ですけども、えっ、ー、と、形としてはまあいいですね。ドラゴンとドラゴンライダーがしっかりと中心部分にこう向かっていってくれる。 で、外周は、えー、ババリアンキングとアーチャークイーンでカットしていくと。で、えー、後ろから突撃艦を投げていって、ターンホールを狙っていくっていうパターンですね。これ。あのね、ボマーを使う場合と突撃艦を使う場合って、こう、いろいろ今使い分けているんですけども、あのー、ボマーを使った方が、あの、安定感は、やっぱ全開に向けての安定感はあるかなっていう気がやっぱしますね。まあ、一方、突撃艦を使えば、まあ当然じゃあ当然かもしれないですけども、星1をするリスクが結構減ります。 こんな感じでフリーズで止めていくっていうパターンないしはレイジを一発打ってあげると必ずタンホールが壊せます。中身はレ ベ, ルレベルマックスのバルーンとドラゴンライダーですね。この組み合わせが結構いいかなと思っていて。それを使うことによってこんな感じでですね、タンホールを破壊して、でそれができるとドラゴンたちがタンホールのこのポイズン効果の中に入らずに済むので、あの後々のその伸びが期待できるっていうところですかね。ただまあこれも当然タンホールの場所とかにも影響していて、 タウンホール側から攻めたりなんかする場合にはあんまり無理してですね、ポイズンじゃないわ、えっと、ボンマあー、突撃感かを使ってもあんまり戦果が上がらないので、こういうふうにタンホールの遠くから攻めるっていうパターンの場合にこれが使えるって思っておいた方がいいのかなっていう気はしますね。 はいですねこれが2つ目、ね、やっぱりですね序盤にこう、えー、とスパウィーズを使うないしはロイヤルチャンピオンを使って区画を破壊しておくっていうことをするとその後の伸びが結構あの違ってくるかなっていうのがあのわかるかなと思いますわ、まあ、かるかなっていうか、まあ、比較がないんでわかんないかもしれないですけどもちょっとね比較も一番最後にあの失敗例として載せますのでではもう1個だけ、えー、と次のバターン行ってみたいというふうに思います はいでこちらですねこれはねちょっとねあの癖があるというか上級者って言うとなんか自分が上級者だって言ってるようで少しまあ難しさはあるんですけどもあ<笑>のちょっと難しいと思いますあのねこれロケットバルーンを使った方法なんですけどもロケットバルーンを使っ で、今回はこのボマンの中にスパビーズを入れてるんですね。で、まぁ、あ、必ずしも別にこのスパビーズを使う必要はないんですが、あの、こんな風にロケットバルーンって対空砲とか、あの、特にこっちからね、あと対空砲を壊すのにロケバル出すんですけども、ねそういうところも見ていてください。だいぶ、えっと、村のその主要防衛を意図的にこう潰すことができちゃうんですね。これが結構、あの、美味しくって。 えー、っとですね、アーチャーで上に、えっと、この、なんだっけ、えー、っと、ラバーハンド、アイゴレを釣りながら、下方面からですね、こう、ロケバルを使って、この辺狙っていきます、こういうふうにですね。えっ、ー、と、こういうふうにとていうか、これからやるんだけども、今、アーチャーを出してるとこかな。で、ロケバル出していって、はい、これで、対空砲2個で潰せるんですね、こういうふうに。目の前に大工さんとかあっても、結構、落下ダメージ結構でかいんですよね、ロケバルって。で、こっち側も同じですね。 1個バルーン出しホーミングチェックしておいて、えー、ロケバルーン出していってこれでそのまま耐久砲まで届かせると1体途中で落とされてもあの1体の攻撃プラス落下ダメージ2個分で潰せますんで。 で、これ、あの、前回まで行かなかったのでさっき言っとこと。これね、ポイズン一生懸命タップしたんですけども、アチャクリがこのキワキワにいるせいで、ポイズンが全然押しなくて、おっとやってるうちに、こうなって<笑>、おーのーっていう感じよね。よーれ、もう思いっきりアチャク1個でクロークを吐かされてしまって、この後が続かなくなっちゃった も, んもう虫の息ですよ。<笑>本当にもう。 今のクロの 5, 5タップじゃなくて本当に勝手に発動しちゃったからねもうショックでしたまあまあまあまあ、まあ、で、えっと、その結果あの防衛は全部壊せたんだけども外周の回収が終わらなかったっていう話なんですけどあの援軍処理とかもちょっともう少しスムーズにできると良かったかもしれないですねでもこんな感じで、えっと、序盤に、えっと、スパウィズでこれドカンと削れるじゃないですかで削った上にこっち側もこう、えー、対空砲があったところを削れているんですね でこれが削れた理由っていうのはやっぱりもうロケットバルーンがいたからに他ならなくって、そのロケットバルーンでここを削ることができたからこそ、えー、とベビードラでその外側、この辺削っていって、ドラゴンたちの進行ルートを確保することができたって感じですね、こういう風に。 こんな感じですね。で、最終区画も、やっぱりこう、対空砲が最後の一歩残ってくるの で, で、あんまりね、あの、アーチャークイーンとか、相手のインセンドにつか捕まってる間に、対空砲打たれるの嫌だなと思って、まあ、あらかじめこう壊しておきました。まあ、それが、今回ね、あの、多少こうを通したところはあって、え防衛全部潰せた理由っていうのが、まあ、そこにあったのかなというふうに思います。こんな感じですね。 相手のアーチャークイーンを潰しの、えー、ロイヤルチャンピオンはマルチまで壊してくれたんだけども、そっから先がちょっと伸び悩んじゃったって感じですね。残り12秒でこんだけ施設が残ってたらどうしようもないんで、この辺外周歩いてくれたアーチャークイーンがこう、ウィーンってこうね、やってくれる、あの僕の想定がもう最初のコイズで全部崩れましたね。<笑>ショッキングだったな、これ。本当にもうなんだよと思って、そっちまでめっちゃ良かったのにな、みたいな。 な, なんですけども、これもそうですね。えっ、ー、と、相手のタウンレベルがまだいいこ上がってないよっていうことと、えー、対空砲のレベル、レベルマックスではないっていう点はあります。ただこっちも、えー、ユニコーンはいないし、あと、えっ、ー、と、 ドラゴンのレベルっていうのも全然マックスにはなってないっていうところからするとやっぱりですねえっ、ー、とその力加減っていうのはあのどっちもあの伸びしろがあるっていう意味であの必ずしもせ攻め手が優位だけっていうふうにはまあ言えない状態で攻めてるのかなというふうに思いますなのでまあこれがちゃんと電力が整って、まあ、ペットのレベルもちゃんと上がってっていうふうになってくるとあの関室村でもこういう攻め方で全然いけるのかなっていう とこなんですけども、まあ、見てもらって分かるように、このロケットバルーンをね、どこにどういうふうに使っていくのかっていうのは、結構、あのー、配置に合わせたその臨機応変さっていうのが、どうしてもこれ求められてしまうと思うんで、あの対戦の村とで僕もこうしっかり考えてるからこれできるものの、これは30秒間で<笑>、あの、レジェンドでプランニングしろって言うたら絶対無理ですよね。これはね、できやしないというふうに思うんですね。なので、まあ、ある程度こう、ゆっくり考えて、プランニングが練れるときに、まあ、使えるパターンかなっていうふうに思っていて、 まあそうですね、レジェンドでやるんだったら、今ちょっとやっぱり、えっと、慣れが伴えばできるかなと思っていて、こんなような編成で今、レジェンドを回しています。ジョーカーさんとかね、あの、うーんと、あと誰だろう。あの、ユザさんもやってるのかな。あの、皆さん、レジェンドでね、スパスパスパスパこれで、あの、取ってらっしゃるんですけども、僕、僕、そこまでね、スキルないので、あの、悲しいかな。 まあ、なのでね、少し、えっ、ー、と、小技というかね、あの手を込んでやっていく方が、まあ、自分には向いてるかなっていう感じですかね。はい、まあ、こういうふうに、えっ、ー、とプラン、プランニングっていうのが、もうその場で一気にできちゃうと、えー、レジェンドでもこういうね、えー、形で、えーと、スーパーバルーンを混ぜながら、 ああロケットバルーンかな。混ぜながら上手にこう、プランを作って全開できていくのかなと思います。で、まあ、優先順位的には、あの、やれるんだったら僕は突撃艦スパビズから始めるのがいいかなっていう気がしますかね。で、あとそれがダメだった場合には、ロイヤルチャンピオンのホーミングシュートドったプチ天才っていうか。で、最後はこう、ロケットバルーンを使ったってこの3つのパターンが、まあ自分の中で今のところ使いやすいかなっていう気がるそれ以外にも、あの、やるとしたら、えっと、ドラッグバットですね。 あの、ドラグバットも今回の、えっ、ー、と、ドラゴンプラスドラゴンライダーの組み合わせで結構あの使い勝手が良くなっています。で、まあ、それに関しては別のところで動画も上げますし、過去動画でね、見てもらえるので、ぜひ、えっと、ドラグバットの動画を見てみて、その中で、ドラゴンを少しドラゴンライダーに置き換える。3体ぐらいで十分かなと思います。まあ、3体4体ぐらい置き換えて使ってみるっていうのがいいのかなっていうところですかね。で、あとは、うーんと、どうだろうな。ツーサイドって言われる、あの、 ヒーローだけを使って、序盤カットを入れていって、で、えっと、残ったところを、えっと、ラバルを回していくみたいな、スーサイドラバルってよく聞きますけども、あんなようなパターンで、えっとヒーローパートを序盤使ってスーサイドから入っていくっていうのもありですね。まあ、ただ、結構それ難しいので、あの、慣れてない方がやろうと思って少し、あの、抵抗があるというか、最初伸び悩むかなっていう気はします。まあ、今回みたいに、 えっ、ー、と、ある程度ですね、えー、型にはめて潰すっていう方法を取るんだとしたら、まぁ、あ、今回紹介した、えっ、ー、と、2つ。プラス、ロケットバルーを使った方法っていうのが、型にははめやすいかなっていう感じですかね。はい。で、えっ、ー、と、最後にですね、1本だけ、えっ、ー、と、失敗リプレイ上げていきます。こんな風なパターンになると、この攻め方失敗しますよっていうところをね、1個見てもらって今日はにしたいというふうに思いますので、最後こちら、どうぞ。 はい、こちらですね。典型的な失敗例です。これ、星1をかました、あの、最悪なタックだったんですけども、えっと、レジェンドで攻めています。で、さっきのお話しした二つ目のパターンですね。ロイヤルチャンピオンに、えー、ライトニング、クエイクを持たせてあげて、プチ天才と言われるね、形で攻めていきます。ここのところを狙っていくわけなんですけども、結構ね、戦果としては序盤良かったと思うんですね。あの、ロイヤルチャンピオンでやる仕事は、割とここ綺麗に決まってます。で、ドラゴンたちをこの上の方からこう出していきながら、すいません。出していきながら、 え、キングクイーンを外周に歩かせるという、ま、あそんな感じのプランで突撃感をタウンホールですね。っていう感じで考えてたんですけども、えっと、まずロイヤルチャンピオンはこんな感じですね。ホビングシートここで発動してあげて、えっと、カットを結構進めてきます。フリーズ一発使いました。で、ライトニングでスケルトンを潰しながら、えっと、シングルインフェルノにもダメージを与えていって、で、えっと、対空本に一本折っ て, って感じですね。まあ、その悪くないですよね。こんな感じでだいぶ序盤のカットができたんで、あとは、 持ってたスニーゴブとベビードラゴンでこう、えー、とカットをしていって、で最終的にはドラゴンの進行につなげていくっていうパターンだったんですけども、うーん、これはね、何が悪かったかっていうと、あの、さっき言った、ちゃんとドラゴンたちを壁の中に誘導するっていうところが全然できてなかったんですね。これも大、大、大失敗です。で、ね、と今回みたいなパターンでいくんであれば、 これね、こんなところからキングとクイーン出すべきじゃないんですね。あの、キングクイーンって思いっきりこの相手のババキに捕まっちゃって、これ前進できてないじゃないですか。その間にもドラゴンたちがこう出てきちゃってるもんだから、みんなこの辺めがけちゃうんですよ、こっちにこう。で、えっと、そうなってくるともうこれ相手の思うつで、中心部分にあるイーグル砲とか透析器みたいなところっていうのに全然こうアプローチしないような。 格好になってきちゃってるんですね。レイジもちょっとね、奥側に打ちすぎちゃってるし、これもっとないよね。で、対空砲にフリーズかけたりなんかして、一生懸命ね、このイーグルと対空、うまいこと両方ともフリーズ入んやかなとかまで頑張ってたんですけども、そんなことをね、している時にも、これ、こんだけ横に取れちゃってるんで、こいつらが仕事しないわけですよ、中心部分で。中に入ったもう一匹のドラゴンが今やられちゃって、もう一匹ね、ドラゴンライダーが入ってくれたけども、全然これ一匹じゃあもうどうしようもないよっていう感じ。 で、タンホールに届かせるところでもこれですね。えっと、トルネードを食らっちゃったのかな。で、タンホールにバルーンが届かず、タンホールが落ちずっていう感じですね。後から合流してきたドラゴン、ドラゴンライターたちも全然もう、えっと、中心部分のイーグル砲と投石に打たれまくっちゃって怒っちゃうという感じ。 まあ、ですね。まあさっき言いましたけども、ドラゴンとドラゴンライダーって、もうとにかく出せば全開できるって言われたば、まあ、当然ながらないんですね。組み合わせとしてはめちゃくちゃ強いんですけども、あの、しっかりとカットをしてある程度限られたところを通していくような使い方をしないと全然うまくはいかなくって。 で、あの、うまくいってる人のアタックっていうのは、それがちゃんとできているからうまくいってるって思った方が<笑>いいかなっていうふうに思います。あのー、今みたいなパターンで、完全にこう外周に流れちゃったりなんかしちゃうとアウトですね、なんじゃなくって、序盤ここロイジャンでカットができているんだったら、しっかりとドラゴンライダーとドラゴンをこの面から出してあげて、ドラドラですね、出してあげて、 こちら側に誘導していくんだから、こういうふうに誘導していくわけですよ。キングクイーン、これでかったんですね。こういうふうに出してあげて、ここをカットしていけば、この辺も含めてね、カットしていけば嫌でも、えっ、ー、と膨らんだドラゴンたちが中心に入っていくようになルートが描けるじゃないですか。で、こうなってくると、中心部分から防衛を潰していくことができて、 だいぶ伸びが違ったし、あの突撃艦が、ね、タウンホールに届かなかったとしても、後ろから来るドラゴン、まドラゴンライダーがタウンホールに到達してくれたってこともワンチャン考えられたと思うんですけど、来週流れたらもうそれはないですよね。あの、ひたすら撃たれるしかないっていうもう靴の時間を味わっちゃうんで、こうならないようにですね、しっかりとカットをするっていうところを意識しながら使ってみてもらえると、この組み合わせはすごく強いというふうに思いますし、その時、やっぱりその壁の外をカットするのはドラゴン、あとバーバリアンキングとアーチャークイーンの仕事。 で、えっ、ー、と、壁の中側のカットをしていくときに、えー、突撃艦スパビズを使うのか、えー、ロイヤルチャンピオンに、えー、とライトニングクエイクを当てた、まあ、プチ天才というのを使うのか、ないしは、えー、ロケットバルーンを使って、いって少し内側までこう削りを入れていくみたいなことをするのか。 まあ、あとはまあ場合によってはライドラを使うっていうのも結構あると思いますね。あのこの辺を織り交ぜながらいかにドラゴンたちのルートを限定して壁の中の主要防衛を壊す道筋に流し込んでいくかっていうのを考えながら使ってみてもらうと。この編成すごく強いと思うのでぜひですね、他の他のチューバーだったの方の、えー、と編成ですね、このユニットの組み合わせをこう見て真似しながら運用としてはそういうところに気をつけてもらうとすごくいいかなというふうに思います。 はいということでですね、実は本日初めてこれ MacBook。マック でねあの動画を撮ってますちょっとね、うまくいかなくて、あの、勝手がね、Windows, Mac 全然その動画の編集ソフトが同じものを使ってるんですけど、うまくいかなくて、ちょっとね、仕上がりがどうなるか心配ではありますけども、あの、うまくね、えー、仕上がってることを願っていながら、本日は終わりにしたいというふうに思います。で私のチャンネルなんですけども、タウンフォール12から、ね、14までのですね、えクラン対戦の、えー、アタックの解説系の動画、えー、中心に配信をしております。やっぱり対戦で星3が取れるかどうかって大きなあのポイントになってくるかと思いますので、そこね、 で悩んでる方の参考になる動画えこれからもお届けしてまいりますよろしければグッドボタンチャンネル登録また今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたしますでは本日はこれ動画にしたいという風に思います最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ